皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年3月25日、今日はリポちゃんがやってくる日です。今月は、桜モダンスーツセットでした。30分でレンタル終了になるので、更新された写真の宮殿に行くという、いつものルーティンでした。その後、バージョン 6.1 で更新された、不思議の的に行ってきました。 40回まで拡張され、報酬も増えたので、とりあえず虹のフェザーチップを回収します。というわけで、今日は35回までクリアしたところで終了です。もらった虹のフェザーチップを不思議のカードに投入したら、打ち止めになりました。新しい成長素材が来るまでは、これが上限ということらしいです。40回までクリアしないとレプリカードがもらえないみたいなので、続きはまた明日です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。